有格編全情報まとめはい、どうも、皆さん、こんにちは、あのいちです。ということでね、えー、今回はですね、間もなく始まります。えー、遊編にね、えー、関する全情報をね、えー、まとめてきたのでね、えー、まあそちらを振り返りながら一緒に見ていきましょうというコーナーとなっております。ということで、早速、ラインナップはこんな感じと。 なっているんですけども、まあ、本日はですねなんと初回1時間放送のねえ予想なんかもねやっていこうかななんて思っているのでまぜひぜひ全集中で最後までねご覧いただけたらなと思っておりますということでねまだ発表されてない情報っていうのがあるんですけども、まあ、そちらはね考察なんかで補っていこうかななんてね思っているので今のうちにチャンネル登録と高評価なんかもよろしくお願いしますではもう早速やっていきましょう はい、ということでね、まず放送情報を見ていきたいなと思います。放送情報なんですけども、こんな感じということで、第一話はですね、なんと12月の5日日曜日23時15分より放送開始ということで、毎週日曜日23時15分放送なんですけども、まあ、こんな感じで、初回のみ1時間放送が決定いたしましたよねということで、こちらかなり豪華なね、放送情報となっております。で、まあ、2話以降はね、30分放送ということみたいですね。はい、放送局 もかなり豪華でね、ね、ま、ね、あ、無限列車編ととさほどど、ね、間違いいいはなななみたいなんですけども、まあ、放送日が12月からとなっておりますでまあ、続いてね、配信情報なんですけども、配信情報はこんな感じで、12月の6日日曜日の夜1時から配信開始ということなんですけども、まあ、こちらね、1話のみ1時から配信開始ということで、2話以降はね、あの、無限列車編と同じ、毎週月曜日の夜0時から配信開始ということで、もうね、放送してからすぐに配信 がされるみたいなのでこちらねもう見返したい方はねすぐに見返せますよということでもうほぼね同国のね配信となっておりますなんでまあリアタイできなかった方もねえすぐ見れちゃいますよねということでえこちらかなり豪華なね配信情報となっておりますさあ続いて声優さんは誰ということなんですけどもまあ現段階で発表されているのは上限の6の妲己のみとなっておりますよねということでまあその妲己の声優さんがねこちら沢城美雪さんと なっておりますよねということでまあ沢城みゆきさんはですねえハンターハンターのクラピカだったりとか SAO のシノンだったりとかまあ、ルパン三世のミネフジコなんかをね演じられておりますよねということでもう非常に素晴らしい声優さんですねでまあ妲己に関してはねもちろん過去編幼少期編があるんですけどもまあ沢城さんはね以前にノーゲームノーライフのイズナっていうロリキャラをね演じられておりましてそちらをねもうめちゃくちゃ上手にね演じられていたので えー、もうセクシーなキャラからね、えー、ロリロリなね、え、キャラまでね、す、え、べ、ー、て演じられますよね、ということで、もうダキと言ったらまさにこの人しかいないねっていう感じだったので、まぁ、あ、ほハマり役というか、沢城みゆきさんでめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思っているので、まあ、声優陣もね、えー、こちらね、ダキの声優、沢城みゆきさんということで、まあね、えー、かなりアフレコっていうところでも期待できるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、その辺結構楽しみですね。で、まだ発表されてないキャラクターなんですけども、ま宇、あ、渦井天元のね、嫁の声優と、まあ牛太郎のね、声優さん さんが発表されてないということでまあ嫁声優に関してはねえ無限列車編の最終日第7話のねえ公開日なんかでまあ、PV が新たに出てねそこで発表されるんじゃないかなと思っているんですけどもまあギ太郎はね登場会までその声優さんっていうのを発表しないんじゃないかなと思っておりましてまあその辺のねちょっと声優発表事情なんかも今後ねちょっと展開されていきますのでまだ発表されていない声優さんっていうのもまだまだたくさんおりますのでえその辺遊惑編楽しみとなっておりますねまあ渦井天下のね嫁なんかはね 3人もいるんでまあ有名声優さんがねどこまで使われるかっていうところもね結構楽しみなねポイントとなっておりますさあ続いてね主題歌なんですけども遊格編ではねなんとね新たなね歌詞を起用してきましたよねということでえリサさんがついにね来なくなってしまいましたねということでまあなんとねエメさんとなっているんですけどもまあオープニングテーマ残響参加エンディングテーマ朝が来るということでねまあオープニングはね PV で聴けるんですけどももう PV で聞いた感じねもうかなり素晴らしい楽曲となっていた でまあ、エンディングもねかなりね期待できるんですけどもま多分エンディングはもう無限列車編の最終日さっきで言った通りまあ最終第7話のね公開日ま新たな PV が出てねその辺でエンディングもね弾けるんじゃないかなと思っているんでまちょっと新しい PV 出るのかねえその辺もね楽しみなねポイントとなっていますねでまあ現段階公式的に発表されている情報はねまあ一応こんな感じなんですけどもまあここからはね少しね高度な考察で発表されてない情報もねえ予想していきましょうということでえここからねちょっと本 本番というかまあ考察やっていきましょう。ということでねえまず何話やるのっていうことなんですけどもまあアニメ1期はねえ原作7巻の始めまあ原作でいうところの53話分全53話分あったのをまあアニメで26話分にえしてるということでまあアニメ2期はねえその割合的なね計算でいくとまあ原作のね8巻からまあ11巻の辺りまでって でまあ、原作で言うと、この67話から98話。で、まあ、全32話分になるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、それをね、アニメでちょっと換算すると、まあ、アニメね、15話からね、16話になるんじゃないかなと思っております。なんで、まあ、遊楽編はワンクールで、15話から16話やるんじゃないかな、なんてね、思っているんですけども、まあ、ここまでがね、一応遊楽編ということで、まあね、2クールやってほしいというか、まあ、刀舵のね、里編までやってほしいっていうね、意見がね、結構あったと思うんですけども、 まあ、そちらはね、今回テレビアニメ無限列車編をやったということで、まあ、確率は結構低くなってるんじゃないかなと。二クール目で刀鍛冶の里編をやるね、確率は結構低くなってるんじゃないかな、なんてね、思っているんですよね。なんで、まあ、個人的には有格編オンリーなんじゃないかな、と思っているんですけども、まあ、なんでかっていうと、やっぱ制作がね、間に合わないんじゃないかな、なんてね、思っているので、まあ、カタの里編なんかはアニメ3期でね、やるんじゃないかな、と思っています。まあ、でもね、あくまで考察なんで、まあ、その辺 はい、ということでね、続いて、有楽園どこまでやるのということなんですけども、まあ、こちらねえ、上限の鬼のパワハラ会議ちらぐらいまでやるんじゃないかな、なんてね、思っておりまして、まあ、原作でいうところの98話の終わりですね、まあ、そこまでやるんじゃないかなと思っております。まあ、具体的にはね、赤座がパワハラ会議にね、召集されるところなんですけども、まあ、そこまでやるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まあ、切りがいいというところでね、まあ、そこまでなんじゃないかなと思っているんです ですけども、まあこれはね、まあ制作人のね、やっぱね、まあ意図というか、引っ張り次第かなと思っておりまして、まあほんと蓋を開けてみないとわからないというか、まあ見てみなきゃわかんないよねということで、まあこちらね、ほんと放送をね、楽しみにしておきたいなと思っております。さあ続いてね、えー、初回はね、なんと1時間ということで、まあ1時間放送のね、えー、予想やっていこうかななんてね、思っているんですけども、まあ具体的にはね、えー、どこからやってどこまでやるのということでね、そちらを今回予想していこうかなと思うんですけども、まあスタートはですね、おそらく無限列車編の続き。 原作発刊の終わり67話赤座がなぜ無限列車に来たのかというところがね分かるシーンから始まるんじゃないかななんてね思っております。 まあ、なんで原作でいうところの67話からね、えー、スタートするんじゃないかなと思っているんですけども。で、まあ続いてどこまでやるのということなんですけども、まあ、原作9巻のね、71話の冒頭、遊郭編へ潜入する直前までね、えー、今回描かれるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、なんで原作でいうところの71話のね、まあ中途半端なんですけど、71話の冒頭まで、えー、今回描かれるんじゃないかなと思っているんですけども、まあだから第1話に関しては初回1時間なんですけども、まあ 主に無限列車編のその後を描かれるストーリーが展開されるんじゃないかなと思っていますねまあ遊郭編というよりかはどっちかというと無限列車編のねちょっと片付けというか<笑>えそんな物語になってしまうんじゃないかなと思っているんですけどもまあだから遊郭編が本格的に始まるのはえ第2話からかなと思っているんですけどもまあでもね第1話からね全然面白いかなと思っているんでまあぜひぜひこちらねもう第1話からね見てほしいところ盛りだくさんですねはいもうかなおちゃんのねめちゃめちゃ可愛いところもね 入れちゃいますよということでムフフということでね初回1時間放送は楽しみにしておきましょうさあ続いてですね制作関係を見ていきましょうということで制作に関してはねアニメ一期と変わらなかったみたいでマジで良かったんですけどもこんな感じでアニプレックス終焼者 ufo テーブルということでまフジテレビのね参入があるかということだったんですけどもまあ制作にはね一切関わってないみたいでねもう珍しいですよねフジテレビが制作に関わらないのにフジテレビで放送するっていうのはかなり珍しい いいねパターンととなっているんで、まあ、今回例外というかもうね、かなりね、アニメ1期とね、変わらなかったということで、もうすごい良かったですね。他にもね、スタッフさんの監督の外竹春男監督だったりとかえ、キャラクターデザインのね、松島明さんなんかもね、変わっていないよね、ということで、もうね、ダキのね、キャラクターデザインとかも出てたんですけども、ほんと変わらない感じで良かったですよね。で、まあ、制作陣がね、もう一切変わってないっていうのは素晴らしいよね、ということで、もう本当に最強のね、アニメ2期がね、来るんじゃないかなと思っております。もう本当に アニメととと変わらないいいあののの最強の鬼滅の刃がねね、えー、来ちゃいますねということでもうこちらは本当に楽しみなね、ポイントとなっておりますでねまあもうアニメーション制作もね、変わらないみたいでね、まあ u o テーブルさんの作画っていうのが本当に素晴らしくて、PV からこんな感じで、マジで素晴らしいんですよね。うーん、もう作画クオリティ本当にやばすぎるよね、ということで、もう本当にね、えー、細かいこだわりなんかもね、見えてね、本当に素晴らしいなと思います。はい、で、戦闘シーンなんかもこんな感じということで、まあこちらもね、戦闘シーンもかなりやばそうですよね。うーん、もう多分、まあ 枚数とかやばいんだろうな作画枚数とかやばいんだろうなということでもうちょっとねもうボケてしまってるんですけどそれぐらいもうヌルヌルなね戦闘シーンが見れますよねということでもう本当にねそちらね楽しみなねポイントとなっておりますはいもうついにもうすぐやなということでいやもう本当に楽しみすぎるカロリンメイドがうますぎる はい。ということで、皆さん今回いかがだったでしょうか遊楽園めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、皆さんのね、まあ意見というか、まあ楽しみなね、ポイントとかもね、ぜひぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。全部ね、読ませていただこうかなと思います。はい。はい。ということでね、今回の動画が良かったとい う, という方はね、高評価、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いします。いやー遊楽園ほんと楽しみだよね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう